はい、どうも、おめチャンネルです。本日ですね、10月25日になんと、ファインドユア横浜の第4弾宿泊クーポンのね、内容、詳細の発表がありまして、急遽ね、動画を撮らせていただいております。もうね、すごい。最大 60% 割引のね、引き上げをされてですね、開始するという発表がありましたので、本当にね、急遽、えー、動画を撮らせていただいております。まあ、私ね、東京都民ですので、今までね、ファインドユア横浜っていうのはね、 神奈川近隣の県で、東京都を除外としたね、県だけが対応でしたので、私ね、毒すっぽ調べてなかったんですけど、10月11日以降はですね、まあ、全国から利用ができるということになりまして、またね、今回の発表でですね、最大 60% の割引になるということなので、まあ、急遽ね、動画を撮らせていただいております。まず、本当にね、そのファインド o u r y のキャンペーンの概要とですね、まあ、実際どういうふうにね、使っていくのか、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 行ってみましょう。はい。ということ で, ですね、こちらファインドユ u 横浜のホームページの方にね、やってまいりました。こちらの詳細につきましては概要欄の方にね、URL 貼っておきますので、そちらご参照いただければと思います。まあ、下の方に行っていただいてですね、まあ、本日のね、まず発表のところ見ていきたいと思います。はい。それがね、こちらですね。11月1日から宿泊クーポン第4弾を開始いたします。 ファインドユ u 横浜キャンペーン宿泊クーポン第4弾として11月1日火曜日より割引率を全日 60% に変更し、複数人や2泊利用向けのお得なクーポンを発行します。 加えて数量限定で人数や宿泊数に関わらず使える特別クーポンを発行いたしますということですね。宿泊クーポン JTB ホームページ等からですね、割引率を土日祝日は 60% に引上げ、これまでね 50% だったものが、全日 60% に変更して、複数人や2泊利用を対象とした最大3万6000割引クーポンを新設しますと。予約利用対象期間は令和4年11月1日火曜日チェックインから、 令和5年2月16日木曜日チェックアウト分までという形になります。まずね、もう年をまたいでいるのは素晴らしいですね。はい。そして2番ね、宿泊特別クーポン JTB ホームページ他等からですね、数量限定販売で、数量限定で人数や宿泊数に関わらず使える最大3万6000円のスペシャルクーポンを新設します。 予約利用対象期間は令和4年11月1日火曜日のチェックインから令和5年2月16日木曜日チェックアウト分までということになっております。キャンペーンの対象者につきましては全国ね、日本に居住している方に限りますということでね、日本に居住していることのわかる本人確認書類の提示、身分証等が必要となります。利用条件につきましてはファインドユー r y o キャンペーンの割引適用を受けるにあたってワクチン接種証明3回接種していること、または確認日の3日前以降のですね、 抗原定性検査の場合は前日または当日の検体採取による検査結果が陰性であることが条件となります。まあ、陰性証明等が必要になるという形でございます。いやこれね、11月1日から令和5年の2月16日までっていうのも嬉しいですし、これね、土日祝日 60%、前日 60% に変更してね、適用いただけるという形になっております。いやこれはね、本当に素晴らしいですね。 はい。ということでね、トップの方に戻ってまいりました。Find your 横浜。訪れるたびにいつも新しい出会いと発見にワクワクできる街、横浜。あなただけの横浜の旅を探しに行こうということでございますけれどもね、これね、今やってる、いざ神奈川とはね、やっぱりね、異なってまいります。これはね、あくまでも市内、横浜市内観光復興支援事業の割引クーポンとなりますので、横浜市に限定されております。神奈川県でね、 その他の厚木市だったりとかね、小田原市とかね、そっちの方では使えませんので、ご注意ください。はい。で、ファインドユ u 横浜クーポンの配布中ということでですね、まあ利用条件ね、10月10日以前の予約分につきましては、ご利用対象がね、東京を除く近県。 神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、山梨県、栃木県、静岡県に限るという形だったのが、10月の11日以降につきましては全国がね、対象となっております。で、本クーポン利用の場合はですね、12歳未満の方を除いた利用者全員分の、新型コロナウイルスワクチン接種済み等の証明書がね、全員分必要になります。誰かね、一人提示できなかったらダメということになりますので、そこはね、ご注意いただきたいなというふうに思います。まあ、先ほどのね、 抗原検査の内容とか詳細ね、こちらに書いてございます。はい。で、ただですね、割引クーポンの発行と対象商品につきまして、宿泊につきましてはね、この JTB のホームページ、ルルブトラベル、タビゲーター、ーヤフートラベル、あとはね、JTB の店舗でね、えー、予約をしていただく必要がありますので、まあ私みたいにですね、マリオットだったりとか、IHG ヒルトンの宿泊実績をね、獲得したいっていう方に関しましては、宿泊実績がつかないのがネックになります。 ここだけね、ご注意ください。従って、まあ、もし私が利用するんであればですね、宿泊実績をね、あの、貯めてないね、カーラホテルさんだったりとか、ロイヤルパークホテル横浜さんだったりとか、まあ、東急さんのね、米ホテルさんとか、まあ、そういった感じのところをね、普段なかなかね、あの、止まらないところにうまく利用していきたいなっていうふうに私個人的には思っております。で、今ね、先ほど話出ましたけど、 異なるのがね、いざ神奈川とね、あの、異なってきますし、えー、こちらのいざ神奈川の場合は最大ね、いざ神奈川の場合は全国旅行支援となりますので、最大ね、割引額が 40% ですけど、上限が5000円、交通を含む場合は8000円という形に、ねえー、なってくるのが、 こちらのファインドユ u 横浜の場合はそれに限らずですね最大で 60% 割引になるという形なのでこれはねめちゃめちゃ大きいあとね皆さん気になると思いますけどこの神奈川県を訪れる方を対象とした全国旅行支援割引キャンペーンいざ神奈川との併用はねできません私もねすぐねこれできるのかなと思って調べたんですけどできませんのでもうねファインドユ u 横浜だけ使うような形で最大 60% の恩恵をね受けるのが まあ、一番いいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。はい、ちなみにね、こちら JTB のホームページの方にね、今飛んでみましたけれども、まあ、このようにですね、出ておりますけれども、まあ、まだね、11月1日以降のプランにつきましてはね、特段出ていないですけど、このようにね、今クーポンが出てきているということになっております。月間水木金曜日の宿泊専用ということでね、人数宿泊指定なしということで、1万5千以上の利用で9000匹。 これも1万5千円で利用した場合は 60% ということになるんですかねで。で、こちら1万以上の利用で6千円引きもこれも 60%。すごいですね。はい。ここら辺はね、ちょっと私もあまりね、詳しくないところでございますが、これがね、多分11月1日以降は全日ね、60% のクーポンが出てくるのかなというふうに思いますので、私もね、ちょっとチェックしてみたいなというふうに思っております。 はい。いかがでしたでしょうかまあ、こんな感じでですね、Find Your 横浜が11月1日から第4弾の宿泊クーポンということで、最大 60% 引きになるということでね、急遽動画を撮らせていただきました。今度はね、東京都民もそうですし、その他の他県、沖縄からだったりとか、北海道の方でもですね、対応となっておりますので、ぜひね、あのチェックしていただいて、横浜周辺のね、ホテル、 まあ、もう元からね、IHG だったりとかですね、マリオットだったり、宿泊実績ない方はもうね、自由に使っていただければいいですし、私だったらね、宿泊実績あまりね、気にしなくてもいい、普段ね、あまり泊まらないようなホテルとかにもぜひこの機会に、ね、泊まって、えー、割引を利用してですね、泊まってみたいなというふうに思いますので、まずはね、11月1日以降どんなホテルが出てくるのかっていうのもね、で、価格がどのくらいになるのかも含めてですね、ちょっとウォッチして、 いいところがあればね、予約取っていきたいなというふうに思っております。皆さんどのようにねえ、使う予定でしょうか。ぜひね、コメント等からお考えね、お聞かせいただければ幸いです。はい。まあこんな感じでね、いろんなクーポンがキャンペーンとかね、出てくると嬉しいんですけど、あとはホテルの価格がね、どれだけ上がってくるのかっていうところは本当に心配ですね。まあ割引をね、適用されてても、うん、普段よりちょっと安いか、 あんまり変わんない、下手すると高いっていう場合もやっぱりあると思いますので、まあただね、今どういう感じのね、宿泊料金の動向になっているのかも含めてですね、まあやっぱり見ていくとね、今後やっぱり上がってくるのか、平行線なのか、落ちてくるのかの見定めもね、できると思いますので、行く行かないは関わらず皆さんね、ぜひ宿泊料金の動向をね、チェックしてみていただいてはいかがでしょうか。はい。ということで、 今回、こちらのね、Find Your 横浜あの、初めてね、私も取り上げてみました。今まで東京都民はね、関係なかったんで、見てなかったんですけど、あの、対象となるということでね、お調べさせていただきました。今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよって方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。